11月の壁面飾りを作りました背景はロール紙に描いたものを毎年繰り返し使っています木の枝は両側の余白から伸びてきているように貼りました下の方に 画用紙で作った菊の花をこれもはみ出すように貼っています上の方には紅葉した木の葉を貼って仕上げました雲や花の部分は型紙を置いてプリンタインクを薄めたものをスプレーして描いています花模様の部分は 今年付け加えました。菊の花は台紙に貼ってひとまとまりにしておくと貼り替えがとても簡単です。 木の葉は木から生えているように、そして風で舞っているように貼っていきます。枝は茶色の画用紙にクレヨンで模様を書いて作りました。 一つずつ詳しい作り方の動画がありますのでどうぞご参考になさってみてください。